えーの「でもそんなんじゃダメ」「もうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと」「心は進化するよもっともっと」 それだけで宙へ浮かぶふわふわるふわふわりあなたが笑っているそれだけで笑顔になる 眩しすぎてクラクラるクラクラにあなたを思っているそれだけで溶けてしまう